はは。い、こんにちはズブの素人がアイマ c クアップグレードに挑みますではどうぞ<音楽> はい、時間かけてクローンが終わりました今回は 2TB ですね 2TB 同ナブル線これを使ってます